皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、筑波大学のアランヤです。今日は、えっと、プログラミングスチャレンジ、えっと、第5週パーツ1、グラフについての授業を始めます。で、えっ、ー、と、グラフが、まあ、コピュラーサイエンスの中で結構大きなテーマです。えっと、実世界のいくつかのデータが、グラフで、えー、と説明ができます。ですね。まあ、例えば一番、えっと、代表的な 例としては、地図ですよね。あの、まあ、国っと日本の地図を見て、えっと、道と道の間の距離を測って、まあ、東京からつくばまで50キロ、東京から、えっと、大阪、京都まで何百キロとか。で、えっと、それをつながると、まあ、グラフが作りますですね。で、そのグラフで、例えば、なんかその、つくばから、 大阪に行くと、えっと、どこが、えっと、どの経路が一番短いか、どれが最短経路なのか。それはあの結構代表的なグラフの問題となります。でも、まあ、地図だけではなく、ヒューマンネットワーク、人間のネットワーク、それはソーシャルメディアのネットワークですね。誰が誰をフォローしている か, なんか、あるつぶやきが誰にあといいねとしましたかとか、それでもなんかグラフを作ることができます。 例えば、科学の中で見ると、えっと、ある論文に対して、その論文は誰が投稿しましたこの論文を投稿した人が、他の論文は誰と一緒に投稿しましたかこの論文を、なんか、その、こうとした人は何人がいますとかですね。そうすると、なんかそ、そのグラフを作ると、なんか、ある分野の中に、っと、有名な研究者とか、影響が与える研究者とかをすることは、えっと、測ることができます。 あと、コンピュータサイエンスの中でもグラフを作るんですね。一番大きなのは、なんかそのプログラムンですね。なんかプログラムをコンパイルするときに、えっと、ライブラリの、えっと、関連性が描くことが必要です。例えば、なんかその C++ の、えっと、IO ライブラリをロードする前に、どのライブラリをロードしないといけない。あと、例えば、ベクターのロードする前に、どのライブラリをするか。 ファイトっを使う人には、ファイトの新しいライブリをインストールするときに、そのと条件のライブリ何がありますかそれもグラフでかんその関係を表すことができます。で、最後に、えー、と最近結構あと広がってるんですけど、なんかそのと自然言語ですよね。自然言語の文法とか、あと言葉と言葉の関連性とかはグラフで表すこと。それはグラフグラマス。 あと、グラフブンと言っています。ね。で、その、あの、自動翻訳とか、えー、と自動通訳も、えーと、その、グラフグラマを使っています。あともちろん、あの、ニューラルネットワークも、えー、とグラフで説明することができます。で、えっ、ー、と、グラフはそんなに大きなテーマで、今週で全部教えるわけじゃなくて、今週と来週、 二つに分けて、グラフのプログラミングチャレンジの中の、えー、と概要を説明します。今週が主に、えー、とこのテーマですね。えっ、ー、と、グラフの、グラフにおけるデータ構造。あとは、えー、と深さより探索と幅より探索ですね。あとは、なんかその DFS と BFS。深さより探索と幅より探索における どの課題を解くことができるのか簡単に説明します。最後に、えっと、ミニマルスパニングツリー、クルスカル法とプリム法が、まあ、この授業の最後です。で、来週が、ほとんどなんかその最短経路の話とフローの話ですね。ですので、まあ、最短経路のグリスムはダイクストラですね。あとはなんか、グラフの全ての頂点に関する最短経路、そのフロイド・ワーシャル法を説明します。 あと、ネットワークフローの問題を説明して、でネットワークフローに関係する部分グラフのマッチングについて説明します<咳>。では、グラフって何ですかです、ね、数学的で言うと、グラフ G というのは V セットと E セットで作られています。V セットとは頂点のセット。そして E セットは辺のセット。まあ 1セットが何も入ってなくてもいいんですが、グラフは少なくとも頂点を1つは必要ですね。で、えっ、ー、と、変について、ダイレクテまあ、それぞれの辺が、えっ、ー、と、必ず2つの頂点の間をつないでます。で、その辺がダイレク e d 辺とアンダイレク e d 辺。例えば、ダイレク e d 辺がこの例ですね。なんか、この頂点からこの頂点につないでますけど、この頂点からこの頂点につないではないですね。 Undirected 変がこの形ですね。A と C の間の変が A が C とつないでるし、C が A ともつないでます。あと、変と頂点が重みと ラ, ラベルを付けすることができます例えば下。上のグラフでは重みもウェイトがないんですね。すべての変が同じウェイトで、すべてのレーベルが重みが付けてます。 じゃなくて、下の方が、えっと、重みも変も、重みも、ラベルもついています。まあ、このグラフだと、この、この、あと、頂点が A、この頂点が B、この頂点が C、この頂点が D と、この頂点が A。ちなみに、これをちょっと気づい気づいえっと、注意してほしいところなんですけど、この頂点が、グラフの他の頂点と繋がってないんですが、同じセットのものですので、同じグラフですね。これは全て一つのグラフ。 2つまでアップではあるんですね。あと、<咳>たまに見るのは、セルフエッジとマルティエッジ。セルフエッジとマルティエッジって何かというと、セルフエッジが同じ頂点から同じ頂点の変異って言いうですね。これはこれは A から A までのセルフエッジです。あとは、マルティエッジが同じ2つの頂点の複数のエッジ。例えば、A から B が3。 の重みの辺とノの重みの辺があります。あの、セルフエッジと、えっ、ー、と、ムーティエッジが実は、あと、まあ、その最悪的なテストケースに、えー、と入ってる可能性があります。ですね。<笑>あとはさっき言ってたのは、なんかグラフがコネクテルとディスコネクテルで可能ですね。例えば上のグラフがコネクテル。すべての頂点が辺でつないでいます。 下のグラフがディスコネクティブ。この E の頂点がグラフの残りとつないでいません。ですでは、あの、ほとんどのグラフの課題がいくつかのタスクが普通です。例えば一つがあの VI と VJ の頂点がパスがあるかどうか。つまり VI と,、えー と, えー、と, VI と VJ の拠点の間に変位で行くことができます。か VI から VK、VK から VK プラス1、VK プラス1から VJ のパス。それは VI と VJ がコネクテルであるかどうかとも言えます。あと、つないでるだけじゃなくて、まあ、いくつかのパスがあって、そのパスの中に最短経路を認めることですね。 まあ、これは、ウェイトがあるとき、ウェイトがないときとか、あとは、複数のパースがあるときとは、グラフ、あとアゴリズムが微妙に違います。あと、なんか、グラフ問題によくあるのは、あの、ある条件で、新しい頂点を入れる。新しい辺を入れる。あるいは、あと、ある頂点を満たす辺を抜く。ある頂点を満たす、えっと、頂点を抜くことがあ。 あとはなんかそのグラフの特徴をテストすることをよくあります。ね。じゃあ早速、えっ、ー、と、まあ、グラフ課題の例を見ましょう。これは実際の今週の課題の一つのドミネータっていう課題です。じゃあドミネータが、えっ、ー、とそのドミネートっていう関係を紹介します。vi <ー>の頂点が vj の頂点をドミネートっていうのは v0 マルトっていう 変位から VJ までに、まあ、V0 から VJ の頂点の間にすべてのパスがあの VI が入っています。入力はそのダイレクテル。まあ、変が向きが入っているグラフ VE。で出力があの えっと、そのどのグラフ、どの頂点とどの頂点がドミネートしているかの、えっと、テーブルとなります。例えばこれを見ると、このグラフを見ると、0、1。0から1に行く。1から3の辺。3から4の辺ですね。入力はこれですね。なんかグラフを1つで、で、あの頂点が5つ。 で、それぞれの頂点に対して何と何がつないで例えば0が、ロと0がつないでない。0と1がつないでます。0と2もつないでます。で、0と3と0と4他がつないでます。で、1が3とつないでます。2も3とつないでます。で、3が4とつないでます。で、4が誰もとつないでます。で、えっと、例えば、あの、0が、 どの頂点をつないでますどの頂点をドミネートしてるんですかねまあ、どの頂点、0からどの頂点のパスにでも0が必要ですね。なんか0からのパスですね。ですので、0、えー、がすべての頂点を、えー、とドミネートしています。で、3を見てみましょう。0から1のパスが3が必要はない。ですので、3が0と1をドミネートしてない。 2までも3が必要はない。0から3のパスが3の頂点が必要ですので、3が3をドミネートしている。あとは4も、0から4のすべてのパスが3が必要です。ですので、4が、3が4をドミネートする。まあ、そういうふうな計算が必要です。 じゃあ、えっと、皆さん、この問題がどういうふうに解けますかですね。まあ、これが、えっと、探索ではではないですね。なんか、その行列を作るには、n が大きければ、この行列はものすごい大きくなりますので、あの、探索が無理です。ですので、 まずはと2つ、この2つの質問を考えてください。質問1が、そのグラフのデータは、プログラムの中にどのデータ構造で保存するか。で、次はそのデータ構造を持って、そのドミネーターの関係はどういうふうに判定できますか。じゃあ5分ほど考えて、まあ、10分ほど考えて実装してみてください。 じゃあ続きます。ま, あ、まずあの、グラフのデータ構造について話しましょうあの。いくつかあるんですけど、代表的に3つに着目したいんです。1つが、アジセントメトリックス。つまり銀あと、金上の行列です。アジセントメトリックスが行列で、まあ、このように二、えー、次元のベクタルです。でこの二次元のベクタルが n かける n の行列となって、a ージェンセット a, j というのは、i と j の間に辺が引いているかどうかを表します。で、前の入力を考えると、まあ、n が for i, for int i 0から n と、for int j 0から n で、C ーンで、まあ、あの、前の入力を見ると、0、1が出てくるので、 そのインプットが、えっと、直接アジセント ij に入れます。ですので、ここは、<咳>まあ00が0、01 が, が1、02が1、03が0、04が0、で、10が0、001とかですね。まあ、見てる通りに結構、あの、プログラムが、と、簡単です<咳>。で、メリットがこの通りで、あの、プログラミングはすごい実装しやすい。で、えっと、すぐ、 i と j の間に変があるかどうかをすぐクエリできます。i と j の間に変があるかどうかをテストするために、ただ adjacent ij をテストするだけで OK です。もちろんデメリットもあります。一つのデメリットが、ムーティグラフができません。例えば i と j の間に、いくつ、えっと、2つの変が引いてる場合、3つの変が引いてる場合ですと、これをどう入れればいいのかですね。 例えば3とか4とか入れればいいって言たら、まあ実はこの数字が1じゃなくて重みを入れるのことが多いですので、だから同時に重みと、えっ、ー、と、モンティグラフが保存ができません。まあ変われば、例えばストラクトを入れればできるかもしれないけど、まあそれはどんどん、あの、グラフ構造が、あとデータ構造が複雑になっていきます。あと、多くの場合、 グラフがスパースです。変、なんかグラフの辺がスパースです。これは何のかというと、えっ、ー、と、辺の数が頂点の数に近い。すべての頂点の間に辺があった場合だと、辺の数が頂点の2乗に近いんですけど、実際のグラフではそこまでいかない。ですが、あの、この近所の行列が必ず頂点の2乗のサイズになりますので、 あの変が少ない場合だと、このデータ構造がメモリの無駄遣いです。ですね。で、3つ目は多分一番大きなデメリットなんですけど、R 頂点のべての近所の頂点をチェックするには、O、えっと、of V steps がかかります。つまり、とこの行列に、 頂点3が、どの、どのほか、他の頂点、何を、ど、どこの頂点と繋いでるかをテストするときに、これをすべてをチェックする必要があります。コストが頂点の数です。これは、まあ、なんかこうすると、あと一部のオーグリスムが遅く、なんか遅くなります。じゃあ、このデメリットがないために何がありますかですね。まあ、あの、近所の行列に対して、 近所のリスト、アジエセントリストがあります。ですね。アジェイセントリストが、それぞれの、それぞれの頂点に対して、その頂点の変を、えっ、ー、と、動的なリストに保存しておきます。もちろん、その動的なリストが C++ の場合だと、まあ、その、ベクタルとかですね。で保存します。これはまあ、このコードです。まず、タイプを作って、このタイプが、ペアイントイント。 これは変のタイプです。一番最初のイントが、前のイントが、その変の目的頂点ですね。後のイントが変の重みとなります。で、次は、ベクタル、頂点とエッジですね。これは、なんか、あるベクタルに対して、あの、すべての変が入れます。つまり、vi のベクタルに対して、すべての変が入れるリストとなります。 で、次はマットのベクトなんですけど、えっと、これはアジエセットリスト。つまり、すべての頂点をこのアジエセットリストのベクトに入れます。こうすると、なんか二次元の、えっと、行列。二次元の動的な行列。つまり、あ、リストのリストですね。で、同じくドミネータの入力のコードとは、まずこの、あの、仮 の, 仮の変数 e を入れて、で、まあ、これは普通同じループですね。 あの、入力は行列ですので、この二乗ループが逃げることができない。で、この i から n で、j から n で、まず e に、えっ、ー、と、インプットを入れておいて、で、もし e が変であれば、e が1、変が入っているであれば、adjacent リスト、なんか i 頂点のアジェイセントリストに、新しいペアを作って、j あ、j1 のペアを作って、そのペアがリストに入れます。ですね。 で、あの、こ の, のデメリット、この、あと、アジェイセントリストのメリットとデメリットが、アジェイセント行列のメリットとデメリットとも、ま、逆ですね。ですので、アジェイセントリストのメリットが、えっ、ー、と、グラフが変がスパースの場合だと、これはメモリをムーダー使わない。必要なメモリだけを使います。あと、あの、複数の、えっと、複数の変を保存することもできます。あと、ここに書いてないんですが、あの、 VI という頂点の、えっと、近所の数を数えるなら、その辺の数だけのステップが必要です。ですので、あの近所をテストするには、えっと、アジェイセント行列より、アジェイセントメイティックスより早いですね。で逆に、えっと、I と J の頂点が、えっと、隣であるかどうかをテストするには、O of log V がかかります。 これは、あの、行列と比べて、行列は O フ f 1で書くんですね。アジセント i, j で、すぐチェックする。ここは、なんか、えっと、i のすべての、えっと、変異と、j のすべての変異をチェックしないといけない。で、コードが、まあ、えっと、少しだけ複雑になります。まあ、この2つだけじゃなくて、いくつかもあるんですので、もう1つだけを紹介します。これは、えっと、エッジリスト。 前の2つのデータ構造が、えっと、頂点がメインだったんですけど、このデータ構造がエッジがメインです。これは、ペアイントイントのエッジ。まあ、前と言うましょうですね。で、<咳>このベクタルが、なんか、ただ、えっと、エッジのリストとなります。で、前のデータを見ると、まあ、ダブルループがまだ残ってるんですね。で、なんかその、 仮の変数が e が1であれば、このペア i j を作って、それは e リストに入れます。これはね、ちょっと、まあ、なんか変と怖いるけど、このデータ構造が必要なオブリスムが、今日は一つを最後に勉強します。ですね。あと、ここね、今日は勉強しないんですが、例えば、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、なんていう、グラフ色に問題を 解けたかどうかをテストするには、このデータ構造を使います。ですので、まあ、ある特別な問題、特、えっと、特定の問題には、まあ、そういうふうな変わったデータ構造が必要です。で、<咳>まあ、これはデータ構造です。で、もう一つ、すごい重要なところが、えっと、グラフ探索の基本的なアルゴリズム。それは BFS と DFS。あるいは DFS、深さより あと深さ優先探索 と,、えー、と BFS 幅より探索ですね。この2つのオグリスムがとこの2つのオグリスムの目的があ る, あるグラフの全ての頂点をチェックして何かするということですね。もっと複雑なグラフオグリスムがほとんど BFS と BFS が第一ステップとなります。ですので DFS と DFS が ど, とどのデータ構造でも、どのグラフでも、なんか、目を閉じたままでプログラミングできるように頑張りましょう。ですね。で、DFS のアイディアが、ある頂点に対して、まず一つのエッジを取って、そのエッジをビジットして、そのエッジの頂点をもう一度一つのエッジを取って、ビジットして、つまり、どんどんどんどん先行ってしまいます。 で, すね、で、すさっきも行けなくなった場合だと、まあちょっと戻って他の道行くで、ちょっと戻って他の道行くっていう感じです。あの DFS の特徴が、えっとその頂点のの順番が、えっと何ていう保証はありません。ですね。まあ、ほとんどの場合が、あと遠く行く、えっと遠く行く。 よく行きがちなんですけど、まあ、それでも必ずしもないんですね、グラフによっては書きます。あと DFS がえっと再帰関数ですごいあの実装しやすい。で、一方、BFS が、えっとまあ、最初の頂点で、まず近所の頂点をフィジッして、で次はその近所の所頂点の近所の頂点をフィジッしてで次、次はその近所の頂点。つまり、 BFS ができるだけあまり遠く行かないで、近いうちの頂点を最初にチェックしま す, です、ね。の BFS の実装のアイディアが、とスタック、ス、まあ、とさクじゃなくて、Q、FIFOQ を作って、その Q で、なんか、ビジッすべて頂点を後ろに入れて、 で、次をビジットしたときだと、前か ら, 前から、えっと、その頂点を出ます、取ります。ちょっと画像、えっと、イメージでと、イメージを見てみましょうです、ねえっと。左の方が幅より探索 DFS。右の方が、えっと、左の方が深さより探索。右の方が幅より探索 BFS となります。で、同じく、く、えっと、両方とも、えっと この頂点から始めます。ですね。この上、左の頂点から始めます。で、両方とも最初は同じですね。で、あの、この、んと、この A からの頂点、両方とも B をビズッとします。だけど、その次は、えっと、それぞれ違います。 次は DFS が B から最初をビジットする。ですが BFS は A から A の近い方がをビジットする。ですね。で、次は BFS がなんか次の C をビジットの次の近い D をビジットします。BFS が同じ C をビジットしましたが、次は A の近いの E をビジットします。ですね。 で、次はなんか D の後に何もビジットできない DFS が C に戻って C の次 F をビジットします。A が B の隣すべてをビジットしましたし、A の, すみません A の隣すべてビジットして次は B。B の隣に何も新しいノードがないから次は C。C の隣に D がありますので D をビジットします。 <咳>で、次は F からどんどん先に行って G を行きます。で、BFS が C のえっと D の近いのと、次は F の近いとなります。最後はなんか、もう次、どのノードをビジットするかわかりますか ?DFS の場合だと E をビジットしま す, ですね。ね G の先に行く。 で、BFS が C の隣の、隣の頂点はべて終わったので、A に戻って E の、えっと、近所の頂点をビジットする。ですので、H をビジットします。で、最後には E から H に行って、A が E から G 行きます。で、それで両方のグラフ、両方の、えっと、アオグリスムが、グラフをすべてをビジットしました。 あの実装を見ましょう。ですね、あの深さより探索 DFS の実装が、まあ、アジェイセ両方アジェイセントリストで見てみましょう。<咳>で、えーと、ここですね。まず、VisitedList、えー、を作ります、まあ。今回の実装の目的は、VisitedList を全てを1にすることですね。最初は0で、まだ Visit してないので、どんどん Visit すると、この0が1に変わります。 で、前も言ったんですが、DFS の一番簡単な実装が再帰関数です。ですので、再帰関数 V。次は V ノードをビジットします。最初は V をビジットすることをマークします。で、次はループをして、で、そのループがまず、まず次のノードを取って U がアジェイセントリスト。まあ、U がそのと V からの I から V のサイズの近所です。 で、この中に、まあ何か処理します。処理した後に、再帰的に、えっ、ー、と、もう一度 DFS、えっ、ー、と DFS を呼びます。ここにあるんですね。ですね、DFS を呼びます。これはまあまあ、まだビジットしてない場合だけですね。で、全部終わった時だと、えっ、ー、と、そのスタートベアテックスから DFS を始めます。これは関数だけの定義ですね。まあ、あの、結構、あまり難しくない、えっと、アゴリスムですね。 まあ実は BFS も、えっ、ー、と、そんなに難しくない。でも前も言った通りに、えっ、ー、と、再帰関数じゃなくて、ループを使います。このか今回は、えっと、ワイループですね。で、もう、これはまあ同じく、ビジットされた、されてないデータ構造で。で、これは重要ですね。Q。この Q が、次はどの頂点をビジットするか。あの BFS だと、DFS だ、あの、DFS だと、っと、ビジットの、 順番が何も保証がないんですが、えっと、BFS のビジットの順番がとても重要ですので、BFS のビジットの順番が Q にえっと入れておきます。で、最初の Vertex が Q にプラッシュする。ですね。結構。で、この、ま、この Q がまだ、あの、ビジットしたいノードがあれば、この中を続きます。 最初は Q からとポップして前、Q の前からポップして、で、その U、ポップした U をビジットすることをマーク。で、次は処理ですね。U を何か処理することですね。で、えっと、U のネイバー r 全てをなんか取って、で、えっと、DFS の場合だとこれは再起を呼ぶんですけど、b f s の場合だとこれを再起するじゃなくて、すべての近所の 頂点を9に入れていきます。これどんどん入れていくと、えー、とその次のビジットの順番が決めていく。それはまあ両方とも結構簡単なアンゴリスムです、ね。で、BFS と DFS が、計算的に計算コストはどれぐらいですかね。実は BFS と DFS がアジェイセントリストで なんかコストが OV プラス E ステップ。つまり頂点の数プラスエッジの数です。なぜかというと、まあ、少なくとも頂点を全てビジットしないといけない。それは V ですね。で、えっ、ー、と、ビジットするために、頂点を見つかるには、えーと、全てのエッジをテストしないといけない。ですので、それはエッジの数。なので、BFS、DFS と a d j a c e n t b i が すべての頂点とすべてのエッジをチェックするので、それは O of V プラス E のコンプレックスティになります。一方ですね、あの、アジェイセント行列で BFS、DFS を実装すると、コストが V の2乗です。なぜかというと、すべてのエッジ、すべての辺をチェックするだけじゃなくて、それぞれの頂点に対して、その頂点のすべての 近所、頂点を確認しないといけない。で、前も言ったんですけど、あの、エジセントメイトリックスの頂点の近所を確認するにはオー o オ OOFV ですので、このコーストがオ o かける× v ですので、オ OOFV の二乗となります。じゃあ、えっ、ー、と、DFS とフエスを理解した後に、これを使ってドミネーターの課題を解けましょう。 まあ、課題の定義に戻ると、VJ が VI にドミネートすると、すべて、えっと、S から VJ のすべてのパスが VI を取るっていう意味です。それをちょっと、えっと、言葉を並び替えると、VI がなければ、S から VJ までが届かないっていう意味です。VI がなければ、 s から j までに届かないですね。例えばここだと3がなければ0から4までは届かない。一方、2がなければ0から3まで、0から4まで届く。ですね。では、これを考えるとアオグリスムができます。アイディアとしては、あの、 ノードを一つずつを取って、まず0を取って、0からどこまで届くのかをチェックする。次は1を取って、1を抜いて、0からすべてのノードから、すべてのノードまでアクセスできるかどうか。次は2を抜いて、0から4までアクセスできるかどうかをテストする。ですね。それでもう実装見えてきましたか <咳>これはまあ大体のピシュードコードですね。あと、アイディアとしては DFS を2回繰り返す。まずは、えっ、ー、と、この DFS2 っていう関数を作る。DFS2 は DFS と同じなんですが、iNode を 来たときに、その i ノードをスキップする。その i ノードを戻る。これはなんか、この DFS2 で i ノード抜きの DFS っていう意味です。それはまあ自分で実装してください。難しくないです。で、えっ、ー、と、イニシャリゼーションとしては、まず DFS2 0-1。この DFS2 0-1 が全てのノード組み、0からどこまで届けるのかですね。これは特別なケースを一つをチェックする。 何の特別なケースかというと、グラフが、えっと、フォリーコネクティブではない場合ですね。で、次は、す、え、べ、っと、てのノードに対して、そのノードが i ジテ d した場合、つまりそのノードがゼロから繋いでいる場合だとえ、すみません、あのゼロからすべてのノードをドミネートするので、 あの、ロから Visited できたのできたノードがすべてゼロにドミネートされる。で、次は、えっと、N 回のループですね。なんか N 回の DFS。1から N までの頂点で、すべて DFS0i ですね。その i がなければ届けるかどうかをチェックする。で、その関係でドミネートをマークする。これは、まあ、あの、DFS2 を実装して、 そしてこのプログラムの前と後ろに作れば問題置を解くことができます。じゃあ、えっ、ー、と、まあ第一、第1パーツのビデオがここで終わって、次のビデオから、あとまあ、あの動的なプログラミングの授業のように、 グラフの代表的な課、えっと、題を紹介します。じゃあ、それで、また、そこまで。では、ここで以上です。